はい、無事です。独立開業の話していこうと思います。とて、タクシーで移動中です。はい、えー、っと、まあ、この間の動画で技術高い方がいいよって話だったんですけれども、まあ、昨日、おとといかな。えっと もうちょっと前ですけれども、レネゲードクラブと藤塾っていうところで、まあ私個人的にいい事例が、その技術の話に関していい事例があったので、シェアさせていただこうかなと思ってます。まあ結論から言う と, うとですね、その方ですね、620万ぐらい売り上げを月賞で上げられたんですね、ある方なんですけれどもで、その方は、えっと、どういうふうにやったのかって言ったら、まあもちろん、えっと、スタッフさんも300万ぐらい売られて、ご自身も300万ぐらい売られてたんですけど、えー、その中ですごく印象的だったのが、えっと、まあ、 年間契約で220万円ぐらいの自分の難病治療のいわゆるパッケージみたいなものを作られててそれでえ実際にまあ難病の患者さんが 何, 何時世の方が治療を受けてみてあもうこれ良くなったって感じられたのでそれをまあ契約されたという風なそんな話がありました。はいで、えー、そう で, す、まあ、でこんの話をするのかなんですけれどもまあ自由診療分野なんで価格っていいねなんですね。 技術とか施術にそんなに価値があるわけがないと思ってると、まあ、年間で200万とか取ろうと思えないわけなんですよね。なんですが、えーまあ、その方は取ったわけなんですね<笑>あの。取ったというか請求をされたわけなんですけどその裏にあったのは何なのかっていうと、まあ、まずは、えーまあ、かなり特殊な技術に、まあ、弊社で一緒にお伝えさせてもらったやつなんですけれども。まああのー 若い頃からというかあの臨床1年目の頃からずっと投資されてて生医、えー、学だけじゃなくて東洋医学も学ばれてて、まあ、エネルギー医学にもしっかり制定されて勉強しようというふうな気持ちがあられてでえー、筋膜リリースだけでは良くならない人に対してもそういうふうに結果を出されたというふうな形になってるわけですねはいでえーえいいえっと で、自費 な, なんで、いいねで金額は決めれるわけなんですね、保険診療ではないので。ですから、なんでこんな話するのかなんですけど、まあ、いわゆるこれはこれぐらいの金額だっていうふうに決めるのは、まず1つ目は、えっと、市場価格といいまして、えーまあ、例えばですけれども、まあ、シャンプーとか石鹸だったりだとか、まあ、クリーニング、あとは本、あとはああペットボトルの水だったりとか、まあ、あのコーラ、ね、とか飲み物とかに関して、 まあ、これはこんなもんだっていう風うな、まあ、市場全体が決めてしまってる金額価格があるわけなんですで、えーまあ、基本的に自由診療分野でやる人がいたとしてどうされるのかって言ったらもう、まあ、うちの熟成さんであれば、まあ、先輩がこれぐらいの価格でやってるから自分もこれぐらいの価格でいいんじゃないのかっていう風に価格を設定される先生が多いですね例えばですけど最初はえ6000円でえ1時間とか そういう形から始められて最終的に30分でまあ1万円ぐらい。最近の事例で言うとまあ30分で1万2000円とかやられている方がいらっしゃるんですけれども。 まあそれもなので、えー、模倣してですね、まあこんなもんだよっていうふうに教えられるからその金額でやってるわけです。なんですがその方はまあ年間で220万なわけなので、まあ1回あたりの単価を、えー、まあ普通回数券とかだと下げて売るんですね、えー。10回10万円のところ9万円にするから購入してみたらどうですかお得ですよっていうふうなやり方をしたりするんですけど、まあそれとは逆のやり方で、まあ、あのー、販売されたわけですよね。はい。年間で220万払わないですからね、普通に整体院で買うってでも。はい。 まあ、その裏には何なのかと言いますと、まあ、この東洋の医学の技術に関してはこれぐらいの価値があるはずだということと、まあ、あとは一般的にその難治性の症状自体というのが、まあ、これぐらいの価格を、まあ、自分自身は価値提供ができるんじゃないのかなというところでオファーされたわけなんです。はい、なのでえ、技術の話に今日もまた戻っていくんですけど、最終的にやっぱり自由心療分野でやりだすと、 ひ、まあ、一言で言うと腰痛の痛みとかしびれだけじゃなくてそういう難治性のまあ指定難病で言われてるようなねあのものもいわゆる治療対象なのかだったりだとか本当にえ治療に例えば 1,000 万円ぐらいお金を使ってたものであっても良くならないものがよくできますということが実際に起こせるのであればもうそれは一気に自分の。 価値を最大限上げて販売することができるなのでそれに近い形で、えー、1年間で例えば200万円とかうんぬんかんのとかっていうので、まあ、販売が実際にできるわけですねはいでまあ私の経験で言いますと、えー、例えば大きい会社の3で売上の 10% 施術の費用でいただいたりだとか、えーまあ、そうですねまあスタートが100万円の価格からっていうふうに契約し始めたことを私自身も過去に やらしていただいたただことがあります、まあ、それは何なのかと言いますと自分の価値ですね自分の価値がどれぐらいなのかというところに関して、まあ、技術に対してやっぱ絶対の自信があるというところが裏付けになってその技術に対して、えーまあ、いわゆる市場で言われている世間一般的に言われているような症状を完全に対応できる状態になっているというふうな、まあ、バックグラウンドがあるのでそういうふうな形で請求ができるということがありますので。 ぜひ、そうですね、自費でやりたい方は、まあ、技術、ね、ドルバリー2なのっていうことはあんまり言わないですけど、やっぱりもう、かなり得意的に突出したものがあると、まあ、それぐらい、200万とか、まあ、それぐらいの価値を提供して販売することが実際に成功できるんですよってことを一つ参考として知っていただければいいんじゃないのかなと思っております。はい えー、なので今日の話はまあ是でねこれから独立会合したい p t さんとかドクターの方にですけれども、まあ、一つすごいぶっ飛んだ<笑>あの金額かもしれないんですけど、えーまあ、技術における市場価値を最大限あの本当に突出して高めていくとそういうふうな あ, のありえないな価格でも契約できるようになったりとかしますって、まあ一つのね、事例をシェアさせていただきましたので、ぜひこれからやりたい人とか参考にしてみてください。なんで、まあこの前の動画言いましたけど、技術があれば本当に、えー、製材の経営、自由修理分野の独立会議って本当に素晴らしく突出できますから参考にしてください。以上です。